るしないそれでは今回のマージャンの匠ご覧くださいそれでは難二曲一本場開始です皆さん手配を開けてください ドラは9 1なんちゃが続いております手配、はい、はどうでしょうかドラが1枚あデできめトと2つだ い, だいぶいいよ形いいですねだいぶいいだいぶいいです今回もリーチを打つようなパターンの手組みになっていくんですかそうですねってなると、はい、第1打は、はい えっとまあチュンから切るかペイから切るかみたいなことですね最初の自敗の切り方白鳥さんそのやる気の方向性でかかなり 分, かる分かれますすもんねねそうです、ねうん、ただ、まあ、この手入ってあの、まあ、ほぼほぼピンフになるんですけど、はいまあ、やかやか重なったら重なったでまた打点の上昇とかもあって嬉しいんであの自分の都合でペイかチュンかでチュンか重なった方がしいんで僕はペイから切ります。はい かなりね、ギリギリのところ攻めていって、先にね上がりを決められてるパターン多いですからね、はい、うんここから加点していきたいところ、厳しいよね、<笑><笑>そういう時ありますからね、るる M リーグでもね。厳しいきた でではかかったですからね、はいはい、ここでパ、えっと、ーツは完成しててジャントがない形なんで、うん、重なりやすい牌を探したいんですけど、はい、親が第一打パーツを切っていて休走が重なりやすいので、うん、いいピンから切りますチュンは一応残しておきますチュンは親の現物そうですね、うん、ここら辺ってアナログな部分だと思うんですよ 重 な, り重なって嬉しいのっていいピンが重なってピン風になる方が嬉しいんですけどす、ね、やっぱり E ピンをずっと持っておくのはちょっと危険かなっていうのって、うんうんうん、もう数字じゃ表せれないっていうか感覚になっちゃうじゃないですか、うんうん、だけどやっぱここの感覚ではここは い, いピンかなって感じで、うんうん、落ちてのバランスにもよりますが、はい、で今パーソーを来たんでえっと数層切るとだいぶペンジーが残っちゃうこともあるんで、はいまあ、3色の種なんですけどここは手広く ツにえっ、ー、とくっついてリアメンターズができたらパーソー9層払っていくので目いっぱいチューンを打ちます、うん、どこかに必ずこうちょっと安全なマークを立てておくんですね安全マークね、うん、今回ね目いっぱいにはなってきましたけれどもうまくいけば3色も見えます相撲次第 伸見るかうんずれ ま,、ね、ましたがはいでは今回はやはりパーーソー急増の重なりとチーソ層もそこそこ期待できるのでストレートに数層打っていきたいなと思いますパーーソー急増は場に一枚ずつ切られていますはい小さい層も小さい待ちになってもねリーチ打ちやすいところだとはい数層自分で切ってて、うんうんうん、やっぱ数層が宣言いっぱいじゃないペンチ層なんで。 対面も自敗2つ打ってから急走手出し、労走手出しなんですよあの急走が手出しなんですけど、はい、あの例えば6679とかだったら急走の方を先に打ってって自敗が後に出てくるっていうパターンの方が多いと思うんで、うんうんうん、結構持ってないんじゃないかなと小さもう山に残ってる可能性がちょっとまた上がったわけですねはい切りますはーい今のままですとどちらから入ってもリーチを打つ判断になります 短期だけはっ、ね、つもヒッタね持ってはなかったようですよねうん、まあ、もちろん67って持ってることもありますけどね、うんうん、それはまあここが1個分岐点ですよねあのどうしましょうやっぱりピンズの形を伸ばすのか、はいえー、とペンチに外進入するかなんですけど、うんうん、僕基本的にやっぱ後継目指してリーチっていうタイプ なのでえっと、ピンゾンの伸びも重視してここはパーソー9層を払っていきたいなと思いますパーソーからいきます8から、はい、ウッパーピン自身の目から5枚見えですか、はい、ウッパーピンに待ち合になったらリーチは打たないですね、うんうん、むしろウッパーピン待ちでリーチを作られたら急層短期でリーチ打った方が上がり取れるんじゃないかなというぐらい来たな親のリーチが入った、はい、初切りリーチ 発は別に安全牌でもないですからね、はい、これ中筋ですねウースを切ります急速のが重なりやすそうなんではい中筋の嘘を押しました戦っていくってことですねこれはかなり戦う方ですよねで現物だったらウピンとかあるんですけど、うんうん、中筋からいきましたもんね、はい、現物よりシアトリさんの満足のいく形の天ンは取れるのか本当だよねそこなんだよねう 切ります第1弾にパーソン親が切っている、これいいピントです、あの50目のね、もう嫌だよね、ピンピンよく あ, のああいうのは、まあまあ、ただ、はい、あの裏筋なんですけど、うん、やっぱりあのまだ通ってない範がたくさんあるんで、うん、まだわかんないけど、候補のうちの一つでは、もちろんありますね、整えば行く、整えば行くまだ整わないので出ない、はい、しかも結構、好材料なのが、はい、降りてるじゃないですか、下茶と。 遠い面が降りてるのに、はい、えっと特に遠い面なんですけど、初遠い措として完全に多分やる気はないんですよ。うん、えやる気ないかわかんないですけど、まあ迂回し て,、ね、回してるじゃないですか。でもイ、e、ーマンが出てこないっていうのが好材料で、あの山にあるかなって思うんで、はあ、これだったら、はい、リーチ行きたいですよね。イスワンがよく見える。ああね急走山に残ってそうだなとありましたが、親のリーチを受けてますからね。 物を追っています、うん、やっぱ押し返しも考えて残したいはずなんですけど ー, イーマンとかから先に切りたいはずなんですけどってことは1寸の山にいそうなんですよ特にイーマンねはい天敗まず入らない E ピンが来てくれるのが一番いいですね最高<笑>一番悩みなくね めでとうございます。まあ点数状況もあるんで、はい、親の現物なんですけど、うん、まあ手堅いのはもちろん、闇ペンにするのは手堅いんですけど、はい、あの。ラテンもリーチピンフドライチで、裏側でも満貫なんで、リ、ね、ーチいきます、はい。ちょっとね、大立場ですからねリチ。さあ、追いかけました、ここで。やっと転売。ね、あの時のイーピンよく帰ってきましたね。<笑>了解、お願いします。すいません、両側お願いします。すみません。えっと、ヘッドもしてるのに、すぐ気づいてくれますね。はい。 いやー、二巡目の E ピンまた出会えることになりました。ただいま。はい。今回は、しっかり追いかけるといった判断になった。こうなったらめくり合い。上がり合いは一発ともならず。ここまで、先天クラスは二度上がりました。そうですね。はい。 はありましたあなんかスーピン通りましたね。うん、ってことは親、親<笑>、ね、セクシーな声が漏れましたね、うん。かなりこれ筋が減ってきましたね、親の当たりそうな筋。ああ、なんてことでしょう、勝てました。 1300、2600です、1、は、4、い、乗りませんでしたが親の先制リーチに対抗して追い越すことに成功しました、ピンツもドライチ1300、2600、本場です、1400、2700の積も上がり、やっと大きめの上がりが決まりました、ががまましたう白鳥翔、はい、大きめの上がりで五人いうね。 いやもう5倍ですから、はい、<笑>さあではみんなの手配も見ていきましょう皆さん手配を開けてください親はカンパーマンドラを使っての形ですもんねそうですねやっぱり今もね合わせはね、い、合わせてないというか合わせてなかったんでんまあ今は。 相手山に居そうだなっていう感じがありますねそこだけはね自信持っておっしゃってましたもんねん急走がいそうっていうのとそうですねそして最後はね危険杯も出ていかない形の天敗を取ることに成功見事数を積もり上げました、ね、いや次のね親を迎えるにあたって、はい、まずは嬉しい加点、はい、現状まだラス目ですけれども近いですよねこの点差、ね、もう十分逆転できると思いますはい、はい、ありがとうございます、はい さあ皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。